ままず概要をご紹介しますコネクティビティ豊富なペリフェラルセキュリティを備えた STM32 ファミリーに無線機能を搭載した STM32WB シリーズが加わりました。 これはデュアルコアに無線トランシーバーを混載したシステムオンチップですコアテックス M4 コアでアプリケーションを実行しながらコアアテックス M0 プラスココでで無線通信の制御を同時に実行できますコネクティビティ面では Bluetooth5 と Mesh に加えジ i g b 8 0 2 1 5 4やス r e d などのマルチプロトコルに対応できます。 その他高い汎用性や最適化されたアーキテクチャとソリューションにより迅速な市場投入が可能ですまず高い汎用性についてです。STM32WB は 256KB から最大 1MB まで大容量のフラッシュメモリを搭載しています。また、QFN ウエハレベル CSPBGA の4種類のパッケージが用意されていますパッケージとメモリーのさまざまな組み合わせが可能なためお客様のアプリケーションにかかるコストを最適化する選択肢が広がります次に最適化されたアーキテクチャについてご紹介しますこのデュアルコアアーキテクチャは マイコンと無線トランシーバーを1つのシステムチップに集積していますペリフェラルは STM32L4 から継承されておりローパワーアプリケーションに適した低消費電力モードやバッテリー寿命を延ばす DC-DC コンバータがあります。 製品化までの時間を短縮するため STM32WB のエコシステムには異なる無線プロトコルでトライアルや試作を行うための専用 RF ツールが充実しています。STM32 の CubeMX および CubeProgrammer を併用することで一貫して開発プロセスを高速化できます。 通常ユーザーは無線通信とアプリケーションの処理を行うために無線 IC とコンパニオンマイコンを使用する必要がありますが当社のデュアルコア製品にはすでに統合されています無線通信用コアとアプリケーション処理用コアが分かれているためアプリケーションのソフトを並行して開発でき開発者の作業負荷を軽減しますさまざまなタイプのパッケージとスマートなペリフェラル そして、多数の汎用 Io を使い分けることで、基盤設計からアプリケーション開発に至るまで、効率的に進めることができます。今回のデモでは、ホームオートメーションで遠隔操作を行う際に見られるマルチプロトコル環境を扱います。 原理としては Bluetooth プロトコルで通信するセンサーから住宅の温度湿度侵入などのさまざまなデータを収集しそこから抽出した情報をホームセンサーはルーターとして機能するホームコントローラーに Bluetooth で接続したスマートフォン上のアプリから操作できます。 ホームコントローラーは STM32L0 搭載の村田製作所製通信モジュールを通じてローラワンや SIGFOX に対応しセンサ情報を SIGFOX バックエンドクラウドやクラウド接続されたローラ1ゲーラゲトウェイに転送できますこの LPWA のユースケースに利用可能な無線スタックは st.com で入手いただけます。 bluetooth デバイスであるセンサーとホームコントローラーは stm32wb55 がベースです。セントラルとペリフェラルといった bluetooth の異なる役割を使い分けて、ソフトウェアのアプリケーションを処理します。また、ホームコントローラーは村田製作所製の通信モジュールにより、シグフォックスやローラ1などの lpwa のスタックに対応します。 STM32WB のニュー l レオを使用すると専用テストツールの STM32CubeMonitorRF を含む充実したエコシステムをご利用いただけます。当社のホームページ「ST.COV/STM32WB」STM32WB、をご覧ください。